でそうなったときに、皆さんにまず私のほうから具体的にやってほしいことなんですけれども、ちょっと今から言っていこうと思いますね。まずは皆さん、オンラインの人も全員ですけれども、あの国のですね、あの補助金だったりとか、助成制度ですよね、これ、全員使われました申請しましたかねいわゆる持続化給付金とか、家賃支援制度だったりだとか、そういうものとかいっぱいあるんですけれども、それを申請したいとちょっと手を挙げてくれないですか、オンラインの方もオフラインの方も。 うん、オンラインの方どうですかすみません、3分の2ぐらいですかオンラインの方。 え3分の1もいないと思いますね、4分の1ぐらいだと思います。4分の1ぐらい、はいうん、なるほどですね。えっとまあ、なんで、この話の文脈上なんですけれども、えっと、もうキャッシュが、ね、なくなったら、すべてが止まるんですねで。キャッシュがなくなるまでの間に大量に行動してくださいって話の文脈上なんで、国がだからキャッシュをくれる、支給しますっていう風な制度を、結構な数やってるわけなんです。 なので、それをましまだ申請してない人がいるのであれば、必ずやってください。必ずやってください。こ次、2点目。二点目なんですけれども、す、あ、で、のー、に申請した人と話をしてほしいです。これは知ってる知らないの差がめちゃくちゃ大きいので、自分の授業で、あそんな独自の支援の制度があったんだっていうふうな部分を知ってる知らないで、まあ、10万とか50万とか100万の キャッシュがが手に入るかかどうかの差が出てしまいまいすなので申請した人同士で何を申請したのかということを塾生同士で話し合うことですね。これ絶対やってほしいです。次2点目講師に聞いてください。講師によってはいろいろそういうものに精通している人間が弊社います。ですので自分の場合だと自分の地域だと どんな支援制度があるんですかってことを今日絶対聞いておくこと。で、それによって皆さんの寿命が1ヶ月及び半年伸びよります。事業の成功までのタイムリミットはお金がなくなるまでなんですね。手持ちのキャッシュがなくなるまでなんです。で、それまでの間がタイムリミットなので、絶対それを聞いておくことですね。いろんな制度が日々生まれ変わり、日々変更されというふうに政府がどんどんどんどん まあ、ごてごてで制度を作っていったりとか整備しているような状態になっております。ですので、その持続化給付金だったりとか家賃支援制度、これは基本ですけれども、各自治体都道府県でやっているような独自の制度もたくさんありますので、これを今日中に熟成同士で話し合ったりだとか、講師に聞くという、これ必ず皆さんやってください。それでまずは、息を長く伸ばすということですね。これやるようにしてください。これ1点目です。次2点目。 借り入れしてください。今はコロナの特別支援枠のようなニュアンスのものが本当にたくさん出てますので、私の考え方ですけど、塾に来て投資して、途中でやめるから成功しませんね。やるのであればやりきった方がいいですよ。やるのであれば絶対やりきった方がいいですし、途中で止めたのであれば今までテストしてきたデータ全部水縄になるわけですね。なので、 事業家なのであれば、借り入れすることに関して恥ずかしいとかどうのこうのってマインドセットまず捨てるべきで、そんなことよりも、借り入れどれぐらいできて、そのお金を何に投資しようかなっていうふうに考えた方がいいですね。っていう考え方をまず全員変えるべきです。でそして、事業を拡大させていくのであれば、銀行とのお付き合いはめちゃくちゃ大事になります。銀行との縁は何なのかっていうと、借り入れをしてしっかり返し、返済ができたっていうのが、銀行の 信頼を作る唯一のアクションになってますですので事業を拡大させていくのであれば皆さんは広告費として20万とか30万というものから始まっていきますけれどもどんどん売上の規模が大きくなってくるにつれて200万1000万2000万1億っていうふうに投資の額が増えていくんですねそうじゃないと売上の規模は上がりませんですから 例えば1000万の投資が必要になった時に手持ちになかったのであれば銀行から借り入れするってこれ当たり前のことなんですソフトバンクとかの孫正義さんとかも普通にやりまくってますみずほ銀行とかから何兆とか、ね、借りてますよねでそれを当てにしてねよりリターンの大きいところに投資をするというのが基本的な起業家の考え方になってるわけなんですですから基本的にお金がないから怖いとかどういうふうな考え方はこれあんま向いてないだから借り入れして寿命を伸ばすことと 銀行との信頼関係を作るいいきっかけになるんだなっていう考え方が一番正しいです、起業家としては。なんで、この2点目につきましても、私は仮で個人的にお勧めします。でせっかくやってってですね、何か自分の志がもしあるのであれば、それをまあ、こういう世の中の情勢だから諦めるってことは私はやってほしくないです。なのであれば、しっかりと自分の内側を整えて、長く走れるような内部留保。 およびキャッシュの体制というものを持つということですね。これをやっていただきたい。これ2点目ですね。次、3点目、えー。オンライン化。オンライン化。もうこれは絶対のキーワードですね。コロナ時代は。皆さん、他店舗フェース2フェースで売り上げ下がったって言ってますけど、EC と言われている電子商取引のマーケット、みんな売り上げ上がってるんですよね、今。ご存知でしょうか やはりインターネットで何か売買するアマゾン楽天とかね云々かんのをやってる人たちで商品売ってる人たちは売り上げ全員逆に上がってるんですよ。今までスーパーに行って買ってた野菜をアマゾンで買うようになったりとかそういうようなことが起こってるっていうような形で私たちは売り上げが下がりうるポジションにいるかもしれないですけれども何もしなくても売り上げが上がってる人たちもいるわけなんですね。 見込み客が逆に増えたアクセス数が勝手に増えたってことが市場の動向で起こってるってことが起こってるんですよこれだから我々は何をしないといけないのかっていうと今やってる既存の事業をオンラインに転換できないのかということに挑戦しなければなりませんですのでどうやれば自分の事業がオンラインで商品が納品できるのかってことは常に頭の片隅で考えていくというのがこの コロナ禍での我々の事業のすごい大事な基本的な考え方になっております。で、まあ私の個人的な意見なんですけど、あの、いろいろ創意工夫すれば、オンラインでも生態っていうふうなジャンルは納品可能だと個人的には感覚をもうすでにつかみました。理由は私が自分でやってるからです。これは、要は、 テストの回数だったりとか、患者さんのリアクションを自分で見ていって練習していけば、皆さんが回数券を売るのと一緒で、オンラインでどうやったらこのね単価の商品が納品されて納得してもらえるのかっていうことを見つけていく作業なんですね。で、そしてすでに競合はまあ姿勢分析カルテみたいなもので、あのオンラインでのね生体の仕方とかっていうものを商品にして市場に出したりとかってことを皆さんやってますよ。ご存知ですか。 これを知っておくべきです。そしてもう一つ上がったのが、遠隔治療とか気候のジャンルにったちはいっぱい新規の問い合わせが起こってます。間違えちゃいけないのは、腰痛の患者は減ってませんよ。腰痛の悩みはなくなってないですよ。ただその人たちの商品の納品の形態が変わっただけですよ。でそしてそれに私たちが適用できてないだけなんですね。そこの部分の根本的な問題を、まあ、間違えないようにしたいよねっていうのが、まあ、事業家としての発想であります。 なので私が言ってこの3つの部分ですね。給付金、借り入れ、オンライン化。これずーっと付きまとう問題だと思いますね。そして私の考え方は去年の1月からずっと言ってますけど、2年終わらないって言ったと思うんですよ、私。1月、2月に。絶対2年続くって。医学界の人間、やっぱ2年って言いましたよ。こういう疫病関連は、最終的に季節風扱いに、世の中全体、世界全体がなれば終わるんですよ。インフルエンザみたいな感じで。ただそこまでにまだ、えっと、倫理観と世論が許さない、それをまだ。 あと世界情勢と医療体制、そしてワクチンの再現性の高さが追いついてないから、今こういうふうな形でね、あのして、いわゆるそうう感染症の高い分類になってるから、保健所管轄とか、入院しましょうとか、自宅療養って形になって、メディアが取り上げまくってるっていうふうな情勢になってるんですけど、まあ、これは落ち着かないですね、あと1年。ってことあと1年、この状態のマーケットの中で戦わないといけないということが、我々は予測をした上で、この独立会議を歩んでいくということを、 しないといけないというのが私たちが今挑まないといけない壁になってるわけなんですね。ですのでまあそうですねいろいろいろんなマーケットの変遷だったりとかですねいろいろ今まで考 え, 考えないといけない以外のことをいっぱいやらないといけないことがたくさん増えてるわけなんですけれども。 あのー、私の考え方は逆にチャンスで今まで う, うまくいってた既存の事業とか体系っていうものがこれでどんどん適応できなくなるわけなんですね。でここでまたもう一つあの事業化はイノベーションをを起ここせとということを迫られるわけなんですよ自分の事業のモデルだからね代用金とか代電機を緩めてて腰痛で単価1万とか成立してたやつがオンラインで何かせえってこともやった方がええんちゃうんかなってことをめちゃくちゃ考えざるを得ない状態になるじゃないですか。 ってことは、それに挑戦をせざるを得ないといけない、これイノベーションを起こせってことを迫られるわけなんですよ、市場から。で、それをなかったら生き残れないよっていうふうな考え方になっていくわけなんです。なので、私の考え方ですよ、世の中、不況とかね、厳しい状態とか言われてるかもしれないですけど、そんな状況でも、普通に売り上げ上げる人は上げますよで。そしてやる人はやるってことですね。だから、不況だろうがどうだろうがってことを、まずは自分が口にしないほうがいいですね。成功したいのであれば。 不況だからしょうがないって考え方が脳裏に巡るなら、それはもう負け組みに入ります。それは要は世の中のマーケットの変遷、税端に対して常に言い訳をしてしまうようなマインドセットの表れであるというふうに冒頭でお話をさせていただきます。